あ、すみません。はい。あ、皿一つお願いしていいですか？皿だけ。あ、はい。はい、ありがとうございます。